皆さん、こんにちは。今日ご紹介するカー用品は、こちら。今、下にありますが、こちらの o ッ d c a s t の最新版になります。S31Android 10.0 搭載の最新の AI ボックス。こちらのご紹介を今日はいたします。こちらは、 私の動画でもご紹介しているんですけれども、カーブリッジ、脱獄等、やらなくても、そのまま YouTube 等の動画や音楽、ネット等が楽しめるものになっておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけますと幸いです。今、こちらの画面なんですが、私は iPhone のユーザーになっていますので、このように CarPlay が 表示されるようになっていますけれども、こちらはカープレイのみならず、Android a オートにも対応していますので、Android 端末を持ってらっしゃる方でしたら、Android の表示がなされるようになっています。もう一度見てみたいと思います。今ナビが起動し終わりまして、今現状ですと iPhone は接続されていませんが、勝手に iPhone と オッドキャストをペアリングしてくれます。このように今アンドロイドという画面が出ましたが、この新しくなりましたオッドキャストの S31 というのは、このナビの画面をアンドロイド上で操作する、アンドロイド化させるというものになっています。今このようにペアリングの画面が出てきましたけれども、もう一度先ほどのペアリング画面がどのような画面かというと、このマルチプレイという機能が ついているんですけれども、今 Wi-Fi と Bluetooth でペアリングがされていたので解除したんですが、こちらを押していただくと、このような画面になります。で今この画面というのは、マルチプレイの画面になっていて、このように Apple CarPlay と Android Auto と両方対応しているといったものになっています。携帯によって、CarPlay でしたら、 カープレイの画面が出てきますし、Android ーを使われている場合でしたら、Android との画面が出てくるというものになっています。もう一度、ペアリングをし直します。あ、今、ペアリングをし直して、このような形で、私の場合は iPhone ですので、カープレイが起動するという形になっています。で、このカープレイ自体は、従来のものと変わりはありません。で、この、 ポッドキャストの S31 の大きなポイントというのは、ここです。このように、Android 10.0 ということで、カーナビを Android 化して使うことができると。それによって、今表示されてます YouTube、Netflix、Spotify、アプリをもっと増やしたいという場合には、こちらプレイス s t こちらからアクセスしていただければこのような形でアプリを増やしていくことが可能になっているということでもはやこちらは p ッ d キャストを使った Android ということになっていますのでどちらかというとナビを使うというよりはナビのディスプレイ上で Android を使っていろんなアプリを 使ってガジェット化していくといった、そういったツールになっています。私のチャンネルをよく見てくださっている方の中でのご質問いただくんですが、オットキャストの U2 のハイホンの1というのを一番最初にご紹介しています。こちらは何が違うのということなんですが、一番最初にご紹介したものは、カープレイのみのワイヤレス化ができるアダプターであるということになります。この画面が表示されるということになります。 もう一つご紹介しているものがあって、U2X というものがあります。そちらは何かというと、先ほどご紹介しましたが、マルチプレイ機能がついていて、カープレイの携帯を持ってらっしゃる方は、カープレイの表示がされますし、Android 端末を使ってらっしゃる方は、Android のオートが使えるようになるということで、二つの機能が、携帯ごとの端末によって使い分けができるというのが、 U2X になります。今回のタイプのものは S31 というものになりまして U2X のカープレイ Android Auto が使えることにプラス Android 10.0 を搭載していますのでこのような形でナビの画面を使って Android 10.0 でこういったアプリを使って動画や音楽やネットを楽しむと 言ったものになっております。このように進化したものに今回なっています。ハードウェアを見ていきますと、こちら非常にコンパクトなハードウェアになっています。使い方は従来のものと同じで、ナビとつながる USB ポートにケーブルを差し込むだけになっています。このように ここがが、ががスロットト、トルににななるんですす。上が SIM のポート下が USB ポーー下 USB っています今この商品に関しては SIM ポートが使えなくなっているんですが海外で売られているものに関しては SIM ポートに SIM を差し込むことによって携帯を持っていなくてもそのままネットが接続できるといった機能も兼ね備えています。 下はマイクロ USB のスロットルなんですけれどもこちらを差し込むことによって音楽や動画を再生することができるようになっています実際に動画や音楽やネット等を少し見ていきたいと思いますネットをつなげるときは今オフラインになっているんですけれどもここの部分でレザリング機能を使って ネットを有効にします。シムカードが入れられるのであれば、特にデザリングというのは必要ないんですが、今現状売られているこのオットキャストに関しては、デザリングを使わないとネットが見れないようになっています。もしくは、Wi-Fi スポットがあれば、Wi-Fi につなげてネットを見ることも可能です。 それでは YouTube を再生いたします。このような形で YouTube が見ることが可能になっています。まあ、こんな形で。もちろん普通にこのような形でスクロールさせたり、 タップして、広告をスキップしたり、こういったことが普通にタブレットと同じ操作で使用することが可能です。もう一つは、こちら、Google。Google に関しても非常に今便利になっておりまして、音声認識が非常に優秀になってますので、音声認識をするときは、 アマゾン。このような感じで、アマゾンのページを開いてくれたり、Yahoo ショッピング。このように Yahoo ショッピングを開いてくれたり、言葉で認識、 普通にしてくれるので、検索する上でも非常に便利になっています。もちろんこのように Google マップなんかも使えるようになっていまして、目的地なんかも音声認識で探すこともしっかりできるようになっています。それからもう一つ目玉なのがこちらのビデオになります。このビデオも先ほどのマイクロ SD カードのスロットルに入れています。 でこのような形ででビデオを見るこことができます、はいまあ、こちらの機能に関してはナビでももちろん見れるものもありますけれどもこちらは MP3、MP4、MOV と拡張子問わず動画を見れるようになっています。 例えば使い方ですと YouTube で動画を再生してみていると受信料がかかってしまいますので見たい動画をあらかじめ SD カードに保存しておけばこのような形で再生してみるということで受信料がかからずに動画を見ることができるという使い方ができると思いますでもう一つはこちらの音楽も再生することができます このような形で自分の気に入った音楽を入れて再生すればバケット通信料というのは特にかからないで済みますので好きなだけ聴くことが可能ですでそれから Spotify こちらも Amazon Music みたいなものですけれども音楽を聴いたりすることもできますはいこんな感じで音楽を 再生したりするということも可能ですで最後こちら Netflix に関しては月額の費用を払わなければならないんですけれどももちろんこれも見ることが可能ですはいということで今回こちら仕様となる機能について 主に特徴をご紹介をいたしましたが、一つ気になるところをあえて挙げさせていただくと、これはリア席のモニタリングができないものになっています。で、リア席のモニタリングができるものも実はオッドキャストから出ていまして、Android 9.0 なんですけれども、こちらの U2-PX6 というもの。 こちらに関しては、この Android のこのハードに、かつ HDMI の出力の端子が付いている。それによってケーブルをリア席に差し込んであげれば、後ろも YouTube が視聴するといったことが可能になります。なので、あくまでもこちらの S31 というものに関しては、フロントのナビにモニタリングができるものになっていますので、フロント、リアともに YouTube 等の動画、ネット等楽しみたいということなのであれば、HDMI 出力端子付きのオッドキャストを購入する必要があるということになりますので、まあそちらは使う用途に合わせて、 ご検討いただければと思います。今現状こちらのオッドキャストの S31 はクラウドファンディングで売りに出される予定になっていますので、今現状価格はわからないんですけれども、おそらく4万円程度の価格帯で出されると思いますので、ぜひご購入を検討されている方は概要を貼っておきますので、そちらの方をご覧になっていただけますと幸いです。ということで、今回は こちらの o d ト c a s t の S31Android 10.0 搭載の AI ボックスのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車及びカー用品のレビュー等を行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いです。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画の運営の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。